関係ながらストレッチを行うものでございます私スーパーパントマイム伝道師シスターひろみと申します、えー、私が考案いたしましたありがとうストレッチ画期的なありがとうストレッチアイセル大好きありがとう2回言うと8カウンターでそれでカウンターをとっていきますはい、ではこちらこの言葉置いておきますのでお忘れないようにお願いいたしますはい、こんな感じでしょうか とということ で, です、ね、まずありがとうストレッチ重要なのはいつものようにビフォア、アフターをチェックしていきますビフォーアフタービフォアとアフターの違いが分かるとね、モチベーションになりますのでそれをしっかり、えー、ご自分で知りながらやっていきましょうはいということで進めていきましょうまずはですね長座ポジションでございます長座ポジションで両方の手を前にしてつま先にねどのくらいのところに手が行くかなっていうのをチェックしてください はい、今日のははどうううでしょう、はい、おはよよございますさあ始まってますすさ始って手をねぐっとやっていただいて手の位置背中の位置どんな感じかなっていうのをね見てくださいまずビフォーをチェックしますよ、はい、そしてお膝の裏の隙間もチェックしてください今はね手のひら1枚分入るかもしれませんあともものね張り具合ももが丸い感じなのかどうかもチェックしてみてください はいそれで今、今やった感じとね、違いをね、いやえ片足やって、右足やった後にちょっとチェックして、左足の後にチェックして、ということで、ご自分のボディのね、変化を知っていきたいと思います。はい、では違ったコメントさんを。あ、じゅんさん、じゅんさんありがとうございます。おはようございます。どうですか、沖縄さんのお天気は。<笑>私の あの東京さんもですね結構あったかくようになってまいりまして私も超喜んでおります<笑>さあでは、えー、ご準備できたところでいきたいと思いますはいではいつものように「アイシュル大好きありがとう」2回言ってエイトントですね左足さんを伸ばして右足さんをその上に乗っけます指先さんを横に開いて親指と人差し指横に開いてぐいぐい縦に動かすのからいきますよ声出していきましょうそれから笑顔で。 笑顔ででってください。笑笑笑顔。顔顔も重要です。笑顔になると呼吸ができるんですね呼吸ができるとしっかりボディが緩んできますので呼吸も重要です大きく動かしていきましょうコメントさんはい今日は曇ってますが生温かいい<笑>ありがとうございます生温かいのも大好きです私<笑>では行きましょう動かしていきます<笑>はい横に開いてせーのアイセル大好きありがとう 愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとうグイグイ愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きボディごと揺すってください愛してる大好きありがとうお隣の指せーの愛してる大好きありがとうボディごと愛してる大好きナイス、はい、では手と足を握手しますグサッと握手してで足の甲の上の方を持ちますね、はい、そしたら足先をねじります つま先ねじりせーの愛してる大好きボディーごとボディー動かして愛してる大好きでは土踏まずの下側を持ちますちょっと下に下ろしましたで足先をねじりますせーの愛してる大好き笑顔でね<笑>はいはい愛してる大好きありがとうはいくるぶしを持ちます持ったら足を振りますねせーの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。上下に振ります、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、盛大に。では、下のおをちょっと持ち上げて、くるぶしを持ったままぐるぐる大きく回します。肘も回してください、せーの。愛してる大好き、ボディごと、<笑>上半身もほぐしてます。愛してる大好き 笑顔で反対回しどうぞ愛してる大好きだに回してありがう笑顔でね愛してる大好きありがうナイスはいでは指をパッと離して足首を持ったら足先を振りますせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう手を離して足だけ振りますせーな 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右です。愛してる大好き、盛大に。愛してる大好き、ナイズはい、ではその足、右足さんを下に下ろして、ふくらはぎさんが見えるように、下、地面につけます。左足さんは後ろ。はい、は右のふくらはぎさんをもみます。きゅうりの塩もみ、体重乗っけて、せーの。愛してる大好き、ありがとう。はい愛してる大好き 笑顔で、ねはい、お膝のちょっと上ですねちょっと上を結界さんっていうところをもみます体重をぐっと乗っけてもみボディーごと動かしてせーの愛してる大好きボディーごと、はい、愛してる大好き声出してね。ありがとうはい、内ももさんですどうぞ愛してる大好き体重乗っけてねはい、愛してる大好き 笑顔でね。では両方のお膝さんを立てて左側に倒したら右足さん、ふくらはぎ外側さんが出てきました。ここをほぐします。せーの。愛してる、大好き。体重乗っけてね。はい。愛してる、大好き。笑顔でね。では右足さんのお膝さんを立てます。左足さんは下に置いてください。 でふくらはぎさんをもみます、親指でもんできます、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ちょっと張ってる場合があります、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、では膝の下のゴリゴリをグーでゴリゴリやります、グッと押し付けて、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、膝上、ゴリゴリ、膝のちょっと上です、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き笑顔でねはいお皿の周りですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、ももの裏側ですももをくさっと持ったらボディごと揺すってくださいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね はい、ももの内側をがっつり持ってゆすりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きがっつり持ってねはいももの外側をがっつりつかんでゆすりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい膝の裏に指を入れてぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ナイス。では膝先をぶらぶらしますな。脱力して、いや、振ってください。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、手をね、ちょっと下にずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、もう一回ちょっと下にずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。 の上を両方の手でもいいし、肘でもいいです。ほぐします。せーの愛してる。大好き。これもボディごと譲ってね。はい、愛してる。大好き。痛い場合もありますよ。痛くてもいいです。はい、ではつま先を膝を内側にして腿の外側です。今度内側にしてるから腿の外が出てきました。はい、どうぞせーの愛してる。痛いです。<笑>ありがとう。 はい、愛してる、ここね、結構痛いところです、ありがとう、ワンモアエイト、愛してる、大好き、ありがと、う。体重ボディーごと揺すって、はいいいですよ、ナイス、はい、では、そしたら、このももの横に左足さんのくるぶしですね、くるぶしを乗っけて、しごきます、はい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモアエイト。 愛してる、大好き。左右にゆすってもいいです。愛してる、大好き。ナイス。はい、ではその足を下ろして、右足さんを後ろに畳んでください。左足さんが前で、右足さんが後ろ。背筋を伸ばします。右の腰腰骨さんのところをスルッと落とした大腿骨の付け根をほぐします。行きましょう。せーの。愛してる、大好き。ありがとう。はい、愛してる。体重をのけて、 ボディごとゆすって、わもイと。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばします。骨盤転がしです。左足下のお膝の外に左手をついて、右手三番組のお尻ペタ。はい、そうしたら、前に行った時は、ちょっと背中をこう反る感じ。後ろに行った時は丸める感じで、腰骨さんを大きく動かします。骨盤転がし。 はい後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大に上モアと愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは背筋を伸ばします左手さんを左の腰の横右手さん骨盤腰肘肩を大きくねじりますお顔正面せーの愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、盛大に上もいと、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、ビューティフル、はい、手をお顔の上で丸、頭の上で丸はい、そしたら皆さんご一緒にいいです、言いますよ、せーの、ーいいですはい、これで右側終了、はい、頑張りました、ありがとうございますでは、両足を伸ばして、はい、チェックタイムですよ 右足さんの伸びを感じてみましょう。はい、右手さんどうぞ。もい台無ししまで行きましたよ、シスターね。左手さんとの差を感じてください。左手さん、右手さんと左手さん。うん、はい、膝の裏の隙間はどうでしょう。シスターの右膝さんは下に落ちましたよ。もも丸くなってまいりました。あ、違う、楕円形になってまいりました。<笑>あ、はい、右と左のももがね違います。 はい、さあ変化いかがでしたでしょうかちょっと休憩何か変化あったらねコメント欄に入れていただいて是非シスタさんに教えてくださいはい花さんおはようございます千代子さんもおはようございますあっ純さんいいですありがとうございますあのいいですねセットですからねこの「ありがとうストレッチ」のセット<笑>、はい、あと水分とってくださいどうぞ あのいいですって言ってるといいことばっかり起こりますからねぜひ口癖にしてみてください<笑>はいえ左右違いますね全然ねそうでしょうもう本当にねこれねちょっとちょっとやってちょっと違いが出るとねこっちもやろうってなるでしょそしてちょっとの違いが分かると明日もやろうっていうことにね継続に繋がりますストレッチは継続が命でございますのでぜひ継続していってください。 骨盤転がすすし気持ちいいででね、花さんね。なさんんそうなんですよあれほぐれ、結構ほぐれ今はツイートしかやってないけどあの、暇見ていつもやってください、これ、骨盤を転がすやつ、結構あの、時間の関係でツイートですけど、本当はもっとやりたい感じなんですよ、ね、朝晩、朝昼晩やってください。<笑>はい、では、では左足さんの方ね、行ってみましょう、左足さん、行ってみよう、おー、はい、ありがとうございます。 では向きをど っ, ちのどっち向きでもいいです、シスター分かります。はい、では、ここで一言皆さん言いましょう、伸びしろたっぷりはい、ありがとうございます。これもいつも口癖にしてください。あ, あの、ボディの伸びしろだけじゃないですよ、いろんな部分のね、すべて の, あの人生として伸びしろもたっぷりでございます。はい、では右足、足。こんな感じ。左足 まだね、が倒れておりません。はい、では右足の上に左足さんを乗きます。伸びしろたっぷりもね、重要な言葉です。はい、では左足の指先さんを横に開いて、縦にぐいぐい動かすところからいきましょう。では声出していきますよ。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣の指。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好 き, お 隣, 大好 き, 大好きお隣の指。愛してる大好きありがとう。 愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、手と足、握手、ぐさっとどうぞ、足の甲を持ったら、つま先をねじります、ボディごと、せーの、愛してる大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる大好き、笑顔で、わもえっと、愛してる大好き、ありがとう。はい 愛してる大好きナイスあれ多めにやっちゃったあいつって言わず下側せーの下側を持って大きくせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはいくるぶし持って足を振りますよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう 愛してる大好きナイス。はい、ではちょっと下の膝さん上げて、足首回します。肘とボディ大きく、せの。愛してる大好き。ああ、リナ盛大に、はい、愛してる。大好き。笑顔で、反対まし。愛してる大好き。ボディごと大きく盛大にね、はい。愛してる大好き。ナイス。手を離します。 足足足首ををを持っって、て振振りりまままままます。す。す。す。す。上下。だけ左右。ボボデディィも振ってます、はいチャレンジコーナーナが来ししした。はい、では背筋を伸ばしますボディを後ろに倒します両足をアップします。 両手も話して、両手両足振り、どうぞ。アイシル大好き、ありがとう、盛大に、アイシル大好き、ワンワンいた、アイシル大好き、ありがとう。アイシル大好き、チョキのポーズ、せのチョキーン。はーい、できました、で、手を丸、はい、足をちょっと曲げていいので。ボディを画面の方に向けて、はい、では、皆さんご用意さ、ごよしくだす、ご、ご、ご一緒に、せーの、いいでーす。はい、ありがとうございます。 筋も鍛えました。さあでは左足を置いてこれもセットですからね、はい、では左足を置いて、えー、ふくらはぎさんいきましょうせーの愛してるきュウリの足をもみありがとう愛してる大好きナイスはいでは膝のちょっと上ケッカイさんせーの愛してる大好きボディゴトありがとう、はい、愛してる大好き 笑顔ではい内ももさん、どうぞ。愛してる、大好き。体重かけて、ありがとう、はい。愛してる、大好き。笑顔で、ナイス。両方のお膝さんを立てて、右側にひっくり返したら、左のふくらみ外側さんです。せーの、愛してる、大好き。 ナイス。では左足さんを立てて右足さんは下に入れたらふくらはぎの裏側です親指でどうぞせーの愛してる大好き笑顔でねはい。愛してる大好き声出してねはい。では膝のちょっと下の骨のところです、ね、グーでゴリゴリしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 膝上です、グーでどうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お皿の周りです、どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。大好き、ありがとう。はい、では、ももの裏側をがっつり持ってゆすります。もも裏ゆさゆさ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。いてててて、愛してる、大好き、ボディごとゆすってね。内ももゆさゆさん、内ももさん、がっつり持って、せーの。愛してる 大好きゆすって、ありがとう、はい愛してる大好き、外ももさんいきますよ、外ももさん、がっつり持って、せーの、愛してる大好き、ありがとう、はい愛してる大好き、笑顔でね、膝裏さんをガツっと持って、ぐいぐい動かします、せーの、愛してる大好き、膝ざ裏ぐいぐい、もう、愛してる大好き、ナイス。 ではお膝さんちょっと持ち上げて膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手をちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう背筋を伸ばしてもう一回ちょっとずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスこの足さんも伸ばしますももの上さんぐいぐいやります肘でも手でもいいですせーの 愛してる、大好きいた方、ありがとう。いくてもいいです、愛してる、大好き。ありがとう、つま先お膝 さ, さん、内側にいります。ももの外側さん、同じように、せな、愛してる、大好き。ここ痛いね、<笑>愛してる、大好き。ワンもあいた、はい、念入りに、愛してる。大好き、もも外さんね、重要。はい、はい、愛してる、大好き、な、い、ス はい、ではですね。右足さんのくるぶしを腿もも外に乗っけてぐいぐい動かします。くるぶししごきせーの愛してる。大好き。ありがとう。盛大に愛してる。大好き。ボディーごとはもも愛してる。大好き。ありがとう。愛してる。大好き。ナイスはいでは右足さんを下ろして左足さんを後ろに畳みます。背筋を伸ばします。では、腿横をぐいぐい動かします。 はい、では腰骨のところをぐっと下ろしたところをぐいぐいボディごとゆすってせーの愛してる大好きありがとうはい、愛してる大好きワえいとはい、愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大卒大好きありがとう大卒っつった<笑>背筋伸ばしてはい、左足さ ん, ん骨盤転がし、右手さんの 右膝さんの横に右手左手さんを骨盤お尻ペタはいそしたら前に骨盤を出した時はボディを反って後ろにした時は丸めてはいでは盛大に後ろからせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好き大きくどうぞワンワン愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスナイスですはいでは右手さんはみんな腰の横 左手さん腰肘肩大きくねじります背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワイド、はい、愛してる大好き笑顔でね愛してる大好きナイスいいですはいでは最後両足骨盤転がしマットをね畳む方は畳んでください座骨さんを守りますよ座骨さんたちはい骨盤も。 乗っけて背筋を伸ばしたら足は肩幅ぐらい開いてももをがっつり持っていただいていいです背筋をぐっと伸ばしたら骨盤を丸めます両足骨盤転がしね骨盤を C の字と前に行った時は反る感じはいでは大きていきましょう背後ろからねせーの愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でおもいた愛してる大好き盛大に、はい、愛してる 上下だけです。骨盤をせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモー、エイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスビューティフル終了では最後リーでスポーズいきましょう背筋を伸ばしてボディを後ろに倒す両足アップどっちか伸ばす両手を頭の上で丸 画面の方を向く。ボディをもう少し倒すでは皆さんご唱和くださいせーのいいですはい拍手はいボディを伸ばしてはい、腹筋腹筋さん鍛えてますナイスですはいバッチリいいです<笑>さあいかがでしたでしょうか無事ミッション完了はい両足を伸ばしてチェックしますよ左足さん せーの、タラン結構行きました。右手さんも行きました。あ最初に比べると、ね、だいぶ、はいお膝の位置も下がりました。ももも楕円形になってきました。バッチリです。ありがとうございます。さあ、無事終了しました。皆様いかがでしたでしょうか。どうぞあのコメント欄にコメントたっぷりいいですね。はい、ありがとうございます。伸びしろね皆様たっぷりでございますので。 伸びしろたっぷりってことはやりがいあるねこれから先ねいっぱいありますまだまだ伸びますよ人生もボディもはいさあ、いかがでしたでしょうか水分取りながらね、えー、今日今日のそれこれ本当ねあのうん、寝る前とかもね寝る前とかもちょっと動かしてあ体調上がありましたいいですねちんさ汗かいてそうですね。<笑> 結, 結構汗かくね。<笑> 私も暑くなってきました花さんも左右伸びましたねよかったですさああのこのストレッチえっとこ来週の予定また出しますけどえっかかすい金土日いけるはずでございます金土日いけると思う来週ははいですのであのね何にしろねストレッチはね継続が必要でしょ継続 継続が必要なんだけど何が重要かっていうと1人だとやらないんだよねだからねみんなでやるとできる私もこれがねこの放送させていただいてるのであのマメに日々できますだから是非皆さんもご一緒にやってみてくださいあのそうするとねボディが徐々に変化していきますのでまあ1年経ったらねだいぶ違うことになってくると思いますのでちょっと楽しみにして一緒にやりましょういいですか いいです。はい、ありがとうございます。<笑>さあそれでは今日も素晴らしい日曜日をねお過ごしください。本当に、ね、ご一緒に参加ご参加本当にありがとうございました。ごきげんよう。素晴らしいビューティフルサンデー、ハ、えーバービューティフルサンデー。チャオ、バイバイ。ありがとうございます。シェシェ。